「こんにちはこんばんは」の人も「おはよう」の人も「おやすみ」の人も「こんにちは」というわけで始まりましたインンチャンネルまずは自己紹介をさせていただきますねさてさて今週は菊花賞こちらの予想をしていきたいと思います本命はエタリオそして本命から各印へのワイドボケンです。 最初なので、とにかく当てたいですね私の予想はこうなりました本命はステルビオ二番手評価はその昨年の勝チュフェルシアンナイトステルビオの単勝そして本命から各印への、馬マレンとワイドを買ってみましたさ て, さて、ここからねまだどうなるかは全然わからないので はらはらはらはら抜けようでもちょっと距離が開いてきましたねおおおお開いた開いたあいやでもいつの間にかスマホハムがああ次のに抜かされています中和リシャードに拾われて追い抜けるのかどうなるかでもいや抜けないああああああ番ないまま最後の馬がゲートインしました 第79回サツキショーいよいよスタートです各馬揃ったスタートから先頭に出たのは5番ランス・オブ・プラーナその外から来るのが14番タディーズ・マインド内からは4番ダノン・キングリーですが15番クリノ・ガウディ外から来ました1番人気12番サートル・ナーリアは好意の外を追走しています 第4コーナーベロックスに釣られてサートルナーリアも横に並ぶ間のアドマイア・マーズも前に出てきました1着争いに加わることができるのか内からダノン・キングリーも前に出てきています内からダノン・キングリー出てきたダノン・キングリーベロックスサートルナーリアでの1着争いサートルナーリア頭一つ抜けた内からダノン・キングリー真ん中ベロックスサートルナーリア3頭の争いしかし外からサートルナーリア 86回日本ダービーービいいよいよスタートですおっと6番サートルナーリア出遅れちゃいましたコースタートを切ったのは1番ロジャーバローズと3番エメラルファイト先頭リオンリオン2番手にロジャーバローズその後ろからダノンキングリーが襲ってくるリオンリオンややいっぱいから残り 400m これをかわしてロジャーバローズが先頭に立つダノンキングリーも来た大外から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 もしかして待、ま、った ありがとう。一緒に競馬ができて、本当に楽しかったです。今日はありがとう。一緒に競馬ができて、本当に楽しかったです。はい。私も。また。一緒に来れたら嬉しいです。それじゃ。またね。 いただきますですごいとろろとかも入ってますねうんうん今回は競馬場にまつわる階段を一つ紹介したいと思いますでも私は思うのですあそこには何かいると。 ご静聴ありがとうございました今回はインク先生の競馬教室パチパチパチパチ記念すべき一回目は馬券の基本中の基本から始めていきましょう単勝はとっても簡単選んだ馬が一着になれば当たりでは副勝はというと 選んだ馬が3着以内に入れば当たりなんですということで競馬新聞の読み方を解説していきましょう本当に大事なところは3つだけなんですどのクラスのどのレースに出て何着だったかこの3つです馬娘のリリースはよ関係者の皆さん本当にお願いします なんなら私も出してくださいお願いしますはいみなさんこんにちは本日は7月7日の日曜日七夕ショ当日の福島競馬場に来ています、えー、全然来てなさそうだぞダメだこれで美味しいお昼が迎えられる<笑>いや安心してお昼ご飯食べれます<笑>